はい。今回は HGD プラスゴジラ07の商品を見てみようと思います。はい。まずが、えー、この、えー、水中モードモスラです。で、えっ、ー、と、今回この07では、えっ、ー、と、名前がアクアモスラ。アクアモスラとして、えー、書かれております。なんか、そう、こんな感じでアクアモスラって書いてあった。 なんかこうあんまりもうこれは水中モードをモスラとして慣れ親しんだ自分にとってはちょっとあんまり慣れないですねでもなんかあの英語にするとアクアモスラって書くと書いてあった気がします確かもともとこの色使いとかあのー、すごいっすねあの HG の3かの時に出た水中モードクスラと比べるとだいぶあのもうレベルが違いますね でも、これはす、すごい、あの、水中モノモスラー、久しぶりに、あのー、商品化されたんで、あの、結構、あのー、モスラー2とか、友達と見に行った世代なんで、なんか、超、何、なんか、懐かしいって感じですね。うん。ゴジラ VS メカゴジラのメカゴジラなんで、メカゴジラ1993ですかね。はい。で、まあ、うん。 うん、微妙です。はい。あのー、僕は微妙と思いました。これを見て、ちょっとあのー、かっこいいなとは思わなかったです。うん。まあ。でもこれをどう表現するなんかこれがもうちょっとなんかもう、あのー、なんかもう神々しく輝いてたらすごい良かったのかなと思いますけど、まあ、こんなもんなんですかね。はい。<笑>これがジェットジャガーですね。 あのゴジラシングルアーポイントからのジェットジャガーですね、この足が超好きに、あ腕もそうか、えー、っと、で、ちゃんとあのアンギュラスをぶっ殺して作った武器もついております、そうこ の, あの自力で立てないんで、こ の, あの付属パーツが。 ついていますもう。顔もちっちゃくて。うんすごい。なんかこの。後ろ姿も。かなり。イケメンですね。あれ、オスだっけ、ジェットじゃがって。うん。 で、最後にゴジラ・ウルティマーですね。えー、ゴジラ・シングラー・ポイントの今んところ最終形態みたいな感じで出てますけれども。 まあなんかあのー、今までのゴジラとはやっぱ違うけどまあ全体からするとやっぱりあゴジラなんだなって思いますね、うん、背びれもの作りとかもだいぶ凝ってますし足とかも素敵でこの何この尻尾のうねり具合もかなり、あのー、こだわって作ってるなっていう なのでかなりあの立体感が<笑>出ますねこれは<笑><笑>うんうんうんうんうんういこのボディもすごいかっこいいうん顔もすごいちっちゃっこんな目ちっちゃいんだ全然あの顔が小さすぎてピントが合わないさほとんど うん、あとちょっとこの塗装がこっから先がちょっと白っぽくないのがちょっと気になるところですね、うんうんうん。まあでもこんぐらいのも、あのー、物を出してきたんでもうこの塗装に関してはもう特にあまり気にならないくらい、あのー、だいぶいい出来だと思います。 はい。ということで、今回は HGD プラスゴジラ07を、えこう、振り返ってみました。はい。えー、メカゴジラ以外は、え満足でございます。はい。以上です。